皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月19日、バージョン 6.3 が始まりました。待ちに待ったバージョン 6.3 です。やることが多すぎて頭がパンクしそうになりますが、まずはこのレベル上限解放クエストです。ご種族の5世で終わりかと思ったこのクエストですが、どうやら6つ目の声があるようです。それが人間の声だったというわけで、これもある意味予想通りの展開でした。 次が最後の転生ということになるみたいでようやくこの転生の間という名前の伏線が回収されそうな雰囲気です。そしてふと思ったのですがもしかして竜族の声はなかったことになるんでしょうかあるいは転生というのが竜族の声なんでしょうかでも原初の声とか言ってるのでどうやら竜族の声ではなさそうな感じですがどうなるのでしょうか 次にやったのが、新しい必殺技を覚えるこのクエストでした。このクエストのバトルは割と大変だったみたいで、久しぶりに死体の山を見た気がします。ただ、私の場合は、運よく一発でクリアできて安心しました。そして、バージョン 6.2 から持ち越した宝珠を鑑定したら、メドロアの極意とタリックゾーンの極意の宝珠が出ました。とりあえず、幸先のいいスタートだったのではないでしょうか。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。